平野使用の仕様対処後の、正解はスノーマンメグロハスが損したわけ。週末芸能ニュース雑話。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。記者会、今週のエンタメはフレンチクルーラーやら、イエール大学やらが盛り上がっていましたが、週末金曜から始まった、ANN55 周年 SP も世代なのでやっぱり盛り上がりますね。 さて、日刊再造で今週、盛り上がっていた話題は、キング、アンド、プリンス関連でした。キンプリ高橋海斗とシクストーンス、森本慎太郎が4月スタートの連続ドラマ、だが、情熱はある、日本テレビ系、毎週日曜午後10時30分でダブル主演することが発表され、ネット上では高橋と長瀬角による、主演サイクルが注目されています。デスクエッジ。 高橋と長瀬がレンドラでメイン枠での出演を交代で続けているって話ね。まあ、一昔前になるけど、スマップも嵐もそんな時期があったしな。長瀬に関しては、アイドル誌から女性誌まで雑誌の表紙をジャックして、夕暮れに、手を繋ぐ、TBS 系のプロモーションに力を入れているけど、ドラマ自体があんまり評判よろしくないようで。記者会、夕暮れには第5話事件の世帯平均視聴率は 6.3%。 ビデオリサーチ調べ、関東地区とお世辞にも良い数字と言えず、広瀬鈴と長瀬を揃えたのに数字が伸び悩むのは脚本と演出が理由と責任を押し付けるメディアも多いみたいですね。同じくキンプリですと平野耀のダンスを関ジャニエイトの横山豊が NHK のトーク番組、土曜スタジオパーク内で褒めたことが、逆に物議を呼んでいるようです。デスクエッチ、その他にも対処した、いわゆる、 やめじゃねえの言及がどさどさと、これについては、ある程度ルールが緩和されたと見る業界人も一定程度いるみたい。ただ、一方で記事内でも言及されているように、コートリー対策ではって見方が多いのも事実だよね。ようやく、草薙津義の主演ドラマ、罠の戦争、フジテレビのように、新しい地図が民放に出られるようになってきてはいるけど、 次に同じ事態になったら注意ではなく警告や措置命令もあり得るだろうし。記者愛、金プリですと最近は、ニノさん、日本テレビのヒルでの出演シーンカットが、忖度だと話題になっていましたが、こういうものもなくなると良いですね。やめ、ジャニーの取り扱いでは、弾頭小組の再結成も岡本健一のエージェント契約を持って、ようやく形になったといった話もあるとか。レスクエッジ。 団頭小組もジャニーズがプロモートしなかったみたいで、前田公用が奥さんのうなばらとも子を通す形で、吉本が新会社設立してまでバックアップしているらしいしね。結局、やめ、ジャニーに関してはキャリアに空白を作らないためには、吉本みたいな、ジャニーズが口を出しづらい他の大手の非語化で活動する。今はこれが正解な気がするな。そう考えると噂されている平野の HYBA 機もダイりリでしょ。 HYBE みたいに世界単位になればプロモートする場所も変わってくるだろうし。記者愛、話を戻して、ドラマ関連の話題を、NHK 朝の連続テレビ小説、カムカムエゴリバディでヒロイン役を演じた上白石村潮と、相手役を務めたシクストーンスの松村北斗が、今度は映画、夜明けのすべてでダブル主演すると発表され、ドラマファンが湧き立っているのだとか。 ファンに今でも愛される形で出演した松村は、あたり、スノーマンのメグロハスは、外れを引いてしまったとか。デスクエッジ、メグロは朝ドラ、舞い上がれ、に出演していたけど、役柄が、自分勝手なダメ男だっただけに、もう一度登場してほしいとまではなっていないみたいね。そういや、メグロは TBS の夏ドラマ、トリリオンゲームで主演するって、週刊文春で報じられていたけど、 随分とバーターっぽい記事だったね。記者愛、率直な感想すぎませんかね。同じく NHK ですと大河ドラマ、どうする家康に織田信長役で岡田純一が出演していますが、映画、レジェンドバタフライで同じく織田信長役を先輩に当たる木村拓哉が熱演。この、信長バッティングにより、岡田信長が PR しづらい状況にあるのだとか、レスクエッチ、そりゃ、 先輩が一世時代の信長論を語っている横では、僕はこう演じましたとは言いづらくもなるよね。笑い。レジェバタは公開3週目に入って講習が伸び悩み始めているみたいだけど、どうなることやら。1 0か。ヒットの理由は、記者会、ドラマ関連の話題をもう少し。冬ドラマのランキング中間発表がレビューサービス、フィルマークス、フィルマークスで発表されたのですが、1位は、ブラッシュアップライフ、日本テレビ。 2位が、100万回、言えばよかった、TBS。3位は、罠の戦争、フジテレビとなっているようです。この2位の、100余暇に関しては放送前に映画、ゴースト、ニューヨークの幻を思わせる設定が話題となりましたが、蓋を開けてみれば成功だったようです。デスクレッチ、脚本のバランスもよく、俳優陣も安定して見ていられるってところが良かったみたいだね。あと、タイトルも良かった気が。 過去形の寂しさがどこかで30代以上の視聴者層に共感を得ている気もしております。記者愛、はい、笑い。他にもよく読まれていた話題は、鬼滅の歯に関して、オープニング主題歌が、ロックバンド MAN with Emission とマイリッドのコラボ曲、絆の奇跡だとわかり、難色を示すファンも多かったのだとか、レスクエッジ、これまでリザ、エイマーとソニーミュージック系列でまとめてきているからな。 曲調も目先を変えたかったといえば、そうなんだろうけど、あと二滅と同様に、マンミズもワールドツアーやっている点も評価されたのかもね。エイマーの時もファンはリザが良かったとか言っていたから、終わる頃には評価が変わってそうだし。記者愛、ワールドツアーといえば、現在その真っただ中なのがヨシキ、ハイド、SUGIZO、MIYAVI によるスーパーバンド、ザラスト ROCKSPARS。しかし、 ライブなどでは各メンバーのカバーだらけな上に、まだ曲調のイメージもつかめないため、マスコミ各社の持ち上げぶりに違和感を抱くファンも多いようです。デスクエッジ、幕の内弁当みたいに、ある程度の素材が揃っていたら納得感あるよねって感じかな。バンドメンバーのキャリアや才能は信じて疑わないけど、それが科学反応して新しい歴史を作っているかというと評価しづらいところではあるよね。あと何度でも言うけど、バンド名。 以下略、記者愛、他には、乃木坂の話題もありました。2月3日発表の、オリコン週間ブックランキングで、乃木坂46のオフショット写真集第3弾、乃木坂46写真集、乃木札、VOL-03、高段者が週間 7.2 万部を売り上げ、1位を獲得。しかし、過去2作と比較すると売り上げが大きく下がっているようです。デスクエッジ。 今の時代に 7.2 万部なんて羨ましいにも程があるけど、笑い。メンバーの入れ替えが進んで人気が安定していないことが要因かね。与田行きに不倫報道があったって、結局はメンバー全体の写真集なんだから、そこまで大きな影響なさそうだし。記者愛、最後は ANN55 周年にも出演したうっちゃんなんちゃんの内村てるの話題を、サマーズと一緒に出演していたインターネット配信番組。 内村様アあずが、新番組、内様ワールドとして復活。ネット FLIX で独占配信されるとのこと。レスクレッチ、吉本芸人が一切出演しない理由は記事を見ていただくとして、うっちゃんなんちゃんだったら、うんんの気分は上々。TBS 系が好きだったんだよな。アマプラなりネトフリなりでお金を出して作ってくれるなら、むちゃくちゃ見るのでよろしくお願いいたします。今週はこのあたりで、お願いたいたします。